イルハートに重大発表、はい、というわけであなたの心にいるハート今回はですね電撃プレイステーションさんから重大発表があるということでねいやイルハートも本当に本当にまだ知らないんですけどまハ、あ、さねここで 重大発表と言ったらねー<笑>いやーあれですよあの V V V テューネヒルハート三。サンー<笑>いやとにかくね重大発表の前に電撃プレイステーションさんを紹介していきたいと思います。電撃さん大好き。 今回はなんナマ V V V ティーヌが用事です。なのでまあ当然この後はね V V V ティーヌを大作業。イルハートの代わりに連撃子が開発現場に取材にいっし取材に行ったり、まあイルハートの代わりでねこうネプテューノさんのインタビュー付きラフスケッチ。 それに合わせて、電撃スペシャルパックが到着今回はですね、新商品として VVVVTN の電撃スペシャルパックが到着します特典としてはタン、アクリルキーホルダー4名が見せ 見るある人はぜひ。いやあ、なんか本当は中身を見たいんですけど。<笑>まあ、あれですね。これは多分最後の方がいいですよね。いいですよね。<笑>はい。えーと今月号はその他にもいつも通りのまあ電波島やネプテュン OVA のスペシャルパックの紹介をしております。予約締め切りは3月の22日まで。 らしいのであのねまだの人忘れてる人はぜひぜひ予約をしてくださいはいあとねあのあれですあ の, あの電撃ネットの回ではつなこママの寒い冬がポカポカ温まるシチュエーションイラストもあるので見逃さないでくださいママー<笑>はい そ, ーしそしてそしてそしてじゃグじゃグじゃグじゃグじゃグじゃグ イルハートのページが載ってます。載ってまーす。<笑>はい。いや、今月はなんだろうなの、の基本ただぼやいてるだけみたいなコラボの気もするんですが、まあね、まあまあね、最後の重大発表でこんなぼやいてる日々を v v VTN のページ見ていきたいと思いまーすよいしょ え, えいやあのいたけど。 だけどの姉妹えっこれは重大発表<音声><笑>ですよ、ね、あハハおおウクいやまさかさまさかさルリティアがいるはたりさっきに、ね、ブイブイブイっていうのにね ま, ーまさかねいやよウクサえー、っと んいーなーいーぞい重大発表がないことが重大発表なんですかあ、あもう毎回嫌がらせが高みだなおい あ<笑>ーもうなんなんですか。え？ミルハートが怖い動物は。えー？ 動物 あ, あいつあいつめっちゃ怖いと思うあのあのあの深海魚いやなんかさ何お前たちどのようにあのご先祖様と医師の疎通をしてなぜその見た目になったのかみたいなやつめっちゃいるじゃないですかなぜそんなにカラフルなのかみたいな強靭な顎をお持ちなのかみたいなやついるじゃんなんかあと。 あれであの深海魚ってさ、こう暗いから目が見えなくてもいいんだっけ逆だっけ見え、見えなくてもいいんだよね確か。だからなんかさ、目がさ、真っ白なやつとかいいんじゃん。こう16ミリぐらいのさ、でっけえカラコンを入れて宇宙人みたいになるやつあるじゃん。<笑>なんかあれの逆バージョンとなんか似たような概念を感じるからちょっと怖いなって思います。ただ怖いなぁとは思うけど、嫌いではないんですよ。ここね、ここあの乙女心なんですけど。そう嫌いで 見た目怖いしキメえなって思うんだけど嫌いじゃないくらい結構水族館とか行くと深海魚コーナーに行こうとか言って割とねあの動きもとか言って見てたりするんですけど<笑>いやでも深海魚ってそもそも動物なのかな魚魚は動物ですかえ、どうなんだろうえ、じゃあ魚が動物のじゃなかった時のためにもう一個言っておくとやっぱり一番怖い生き物ってなんだかんだ人間だと思います。 以上また次回グッバイ